g s 2022カプコンオンラインプログラムへようこそ本番組ではカプコンの最新タイトルの情報をお届けしていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはこちらのタイトルです。 モンスターハンターライズサンブレイク無料タイトルアップデート第2弾バージョン12の最新情報をお届けいたしますまずはこちらの最新のプロモーション映像をご覧ください 無料タイトルアップデート第2弾バージョン12は9月29日木曜日に配信が決定しましたここからはアップデートの詳しい内容をお伝えしていきます最後までお楽しみくださいまずは新モンスターの千古コ玉ュウタマミツ希少種をご紹介します自身の分泌する活液を利用して滑るように動き ガスををを詰めた泡を操ってターゲットを追い詰めます普段はひょうひょうとした動きで余裕を見せていますがターゲットを本気で排除すると決めればその身にムラをまとい苛烈な動きで周辺一帯をムラの海へと変えますそして「モンスターハンターフロンティア」から復活する極左竜エスピナスアシュが登場します 通常種のエスピナスよりもさらに攻撃的な個体で最大の特徴は全身の力をためた後に放たれるブレスその威力はハンターを一撃で力尽きさせるほどであると言われていますキュリアとの強制の果て怪異化を克服した古竜の出現が確認されました怪異克服した古竜オーナズチは新たなアクションや形態を用いてハンターに対して より凄ままじい攻撃を仕掛けてきます強力な古竜の討伐にぜひ挑戦してください玉光希少子とエスピナス亜種はマスターランク10以上怪異克服オオナズチはマスターランク110以上でクエストが解放されますその素材から作り出される新たな武器や防具のほか新スキルにもご期待くださいバージョン12以降の 怪異調査クエスト関連のアップデート内容を簡単にご紹介します怪異クエストの EX 星6が解放されゴアマガラやエスピナスなどの怪異化モンスターが追加になります怪異投球クエストのレベル上限が120に引き上げられより緊張感のあるモンスターとの駆け引きを楽しんでいただけます解放されたレベルでは新しい怪異素材が手に入りますそれらを使えば 武器の回遺スロットを拡張することができるようになり新たな強化項目も追加されます今回から重ね木武器の新システムが実装されます武器の見た目を重ね木できるようになりバージョン12までのほぼすべての武器が重ね木武器として登場しますお気に入りの組み合わせで狩猟に挑んでください 今後も新たな有料ダウンロードコンテンツを続々追加していきます好評の「なりきり重ね着装備」のほか先ほどご紹介させていただきました重ね木武器その他にも重ね着装備ジェスチャーポーズ髪型、スタンプなどを取り揃えていますまたイベントクエストも毎週配信中です その他アップデートの概要は SNS や公式ウェブサイトでの公開を予定していますので情報更新をお待ちください「モンスターハンターライズサンブレイク」バージョン12は9月29日木曜日に配信となります続くバージョン13は11月下旬のアップデートを予定しており 2023年も引き続きアップデートを予定しています今後もモンスターハンターライズサンブレイクの情報にご期待ください続いては バイオハザードシリーズの最新情報をお届けします皆さんこんにちはバイオハザードビレッジプロデューサーの神田です2021年5月に発売されたバイオハザードビレッジジャークと狂気に満ちる村を舞台に主人公イーサン・ウィンターズの結子を描いた本作は全世界650万本を突破する大ヒットとなりましたありがとうございます そんなビレッジをさらに楽しめる3つのコンテンツが収録されたウィンターズ・エクスパンションそして本編とセットになったバイオハザード・ビレッジゴールデディションがいよいよ来月発売されますまずは最新のゲームプレイ映像をご覧ください追加 DLC1 つ目のコンテンツはファンからの要望が多かったサードパーソンモード ビレッジのメインストーリーを三人称視点で楽しむことがでできます一人称視点では見えなかった E さんの動きをたっぷり見ることはもちろん三人称視点ならではの恐怖も感じることができます戦闘はオリジナル以上にシリーズファンには馴染みやすいプレイフィール過箱作 RE2 や RE3 で楽しめるガンアクションに加えガードや蹴り返しといったヴィレッジならではのアクションも 限られたリソースをうまく使いこなして死に物狂いの状況から生き延びましょう続いては新シナリオシャドウズオブローズこちらも三人称視点でプレイできます本編の16年後イーサンの娘成長したローズのサバイバルが描かれます舞台となる意識の世界は 恐ろしくも異様な非さまざまな異形たちがローズの世紀を求め迫ってきますこの世界ではたった一度のダメージが命取りになります秘められた力に悩むローズしかしこの世界ではその力が大きな助けになります 力で敵の動きを止めて急所をめがけていち早く打ち倒すこの生死を分かつ緊張感をぜひご体験ください3つ目のコンテンツは進化したハイテンポなゲームプレイが楽しめる「ザ・マーセナリーズ」に追加ステージ追加プレイアブルキャラクターが参戦しさらに重厚なプレイボリュームのゲームモードへと進化 ドミトレスクやハイゼンベルクといった個性的な追加キャラクターがシリーズでも異彩を放つアクションを繰り広げます今回ご紹介した追加 DLC ウィンンンターズエクスパンション本編と追加 DLC のセット「バイオハザード・ビレッジゴールド・エディション」は10月28日発売予定限定特典として 追加シナリオ「シャドウズ・オブ・ローズ」で使用できるローズの衣装ストリートウルフ・アウトフィットをプレゼントぜひご予約くださいさらにバイオハザーードビレッッジが新ししいプラットフォームにも登場しますこちらのマックブックプロでも遊べるようになりますマックで遊べるバイオハザード・ビレッジが 2022年発売アップルシリコンに対応したことで繊細なグラフィックをパワフルに表現することができました MacBook だけでなく M1 チップや M2 チップを搭載したすべての Mac でプレイ可能です対応機種は公式サイトをご覧ください私たちはより多くの方々に「バイオハザード」シリーズを楽しんでいただきたいと思っています。そこで 今回任天堂スイッチクラウドバージョンの配いが決定いたしました任天堂スイッチで発売予定のバイオハザードビレッジクラウドバイオハザードビレッジがインターネットに接続しながら遊ぶクラウドバージョンで登場今までビレッジのプレイ環境がなかったゲームファンも遊べるようになりました発売日は2022年10月28日今回ご紹介した追加コンテンツ ウィンターズエクスパンションは12月2日配信予定ですクラウドバージョンの動作を確認できる体験版も配信中です任天堂スイッチでのクラウドバージョンは「バイオハザード7」「バイオハザード RE2」「バイオハザード RE3」も配信予定「バイオハザード7」のクラウドバージョンは無期限プレイ版として装いを新たに登場です ここまでご紹介してきた「バイオハザードヴィレッジ」ですが東京ゲームショー2022カプコンブースにてプレイステーション VR2 版のプレイアブルを出展中です究極の没入感が体感できますのでご来場の方はぜひカプコンブースまでお越しください続いては来年発売予定のこちらのタイトルからメッセージが届いていますどうぞ皆さんこんにちは カプコンの平林ですバイオハザード RE4 を発表させてもらって多くの皆さんからの反響を頂 い, いております本当にありがとうございます本日皆さんにお伝えしたいことがありましてお時間をいただきましたバイオハザード RE4 はプレイステーション5をはじめ最新世代機に合わせて開発を進めておりますが現行世代機での検討も続けておりましたこの度 この場をお借りしてになるんですけれども本作がプレイステーション4へ対応することをお伝えしたいと思います加えましてバイオハザード RE4 の最新情報なんですけれども来月にバイオハザードショーケースをお届けすることになりましたそちらでたっぷりと本作の最新情報と魅力の方をお伝えできればと思いますそれでは皆さんバイオハザードショーケースでお会いしましょう ここからはカプコンが送る新作アクションタイトル「エグゾプライマル」の最新情報ですこんにちはエグゾプライマルディレクターの平岡ですまずはこちらの映像をご覧くださいスペースタイムディストーションスーーズート So, p i k i t o a Island's been sealed up for three years, and IBS won't own up to Leviathan's malfunction? Can you address the reports of exo fighter patrols on the island? Reports of exo fighter patrols are simply untrue. IBS is committing all possible resources to the investigation. Exercise results logged. Sun setting temporal instance. Come on back. Drink s o n m e There are hundreds of exo fighters running around out there. Everyone's armed, and nobody knows what'll happen next. One minute, they could be helping you. The next minute, they're shooting you in the back. You need to keep f i g h t i n g until we can figure out how to destroy the Violin. It's trying to build stronger e XOCs, s so it's pulling any extra fire it can hold back in time to these bloody war gangs. Like it or not. Exo suits keeping h i s alive out there. But the more we use it, the more it helps Leviathan. Well, that's not an option. No not. or way v a l u team members, prepare for dimensional integration in 10 minutes. You stay alive, man. Only you. If you give an AI like Leviathan the directive, improve our exosuits, it has to complete. It doesn't matter whether that takes a hundred tries, million... All for the perfect suit. More than that. But at least do me the courtesy of looking in the face whilst you do it. Good morning, Victoria. いかかがでしたでししたょうかエグゾプライマルはカプコンが制作するオンライン専用のチーム対戦型マッシブアクションです。 今ご覧いただいた映像に含まれる最新情報をもう少し詳しく紹介させていただきます本作の舞台は西暦2040年突如出現する恐竜の群れによって街や人々が襲撃される恐竜災害が発生する世界でプレイヤーはアイビウス社に所属するエグゾスルーツパイロットになることを決意しますそして2043年主人公たちが乗るキャリアがビキター島周辺を紹介中に巨大なボルデックスに巻き込まれ 島に不時着すするところから物語が大ききく動き始めますアイビュー社の AI リバヤさんによって繰り返されるウォーゲーム時空を超えて現れる恐竜そしてエグゾファイター同士の戦闘プレイヤーはそのウォーゲームに巻き込まれ生き残りをかけてリバヤさんの提示する幾多のミッションに挑むことになります世界の謎に迫る物語はイノサバイバルを遊ぶことで徐々に解き明かされていきます ここからは物語に深く関わる登場人物たちを紹介しますまずは主人公仲間たちからはエースという愛称で呼ばれていますプレイヤーの分身でありキャラクターメイキングで外見をカスタマイズ可能です主人公が所属する舞台ハンマーヘッズのメンバーも見てみましょう舞台のリーダー的存在で一流のスーツ整備士ドレンゾクルーからはチーフと呼ばれています 続いては右腕が義手の技術士アルダーズそしてもう一人のエグゾスーツパイロットマジェスティ最後はエグゾファイター部隊に配置されるサポート役のアンドロイドサンディですこの4人と1体が出会う物語のキーパーソンも紹介しますビキトア島の状況やウォーゲームの生き残り方を教えてくれるエグゾスーツパイロットのマグナムもう一人は ウォッチャーを従えているかののような謎の人物、ダーバンです果たして彼らはどのように関わってくるのでしょうかそして今回の映像でも新たなエグゾスーツが登場しました霧一文字という刀を武器に武者のような姿をしたムラサメロールはタンクです混合勝破で全方位からの攻撃をガードしつつカウンターを繰り出して敵を排除します カウンターを発動すると挫折状態になり一時的に戦闘能力が強化されますもう一体は魔法使いのように空を飛びエーテルダンスによる攻撃と回復を行うスカイウェーブロールはサポートです敵の視界を妨害するオプティクスジャマーは恐竜だけでなく敵チームのエグゾ ス, スーツに対しても有効です重力で敵を吸い寄せたり範囲内の敵の動きを停止させたりと敵の妨害をすることでチームをサポートします さらにエグゾスーツに装着できるリグとして新たにブレードが登場しました電磁手裏剣を投げヒットした敵を一時的に麻痺させ隙を作ることができますもちろん忘れてはいけないのが彼らです今回の映像で新たに登場した恐竜はえ巻きのような外見の特徴を持つリドホサウルス遠距離から毒を吐きダメージを与えるだけでなくその毒によってフィールドの視界が悪くなり 戦闘が困難になりますカルノタウルスは大きな体を持ちますが動きの素早い恐竜です強力な突進や突き上げでプレイヤーを苦しめます最後は体育や能力が異常化した恐竜の変異体ネオソウのネオティラノサウルスです圧倒的な攻撃力を持つ個体となっていますエフゾスーツ、リグ、恐竜はこの他にも存在しますので今後の発表をお待ちください さてここからはエグゾスーツのカスタマイズについて説明させていただきますハンマーヘッズのキャリアにはハンガーがありそこではスーツスキンやウェポンスキンデカールやチャームなど見た目を変更するスーツカスタマイズエモートやスタンプをセットできるコミュニケーションホイールスーツの耐久力を強化したり武器のリロード速度を上げたり さらにはスーツごとのアクティブスキルの性能を変化させるモジュールなどといったさまざまなカスタマイズが可能ですカスタマイズに使用できるアイテムやモジュールはディノサバイバルをプレイして経験値を入手しプレイヤーレベルやスーツレベルを上げるなど入手方法はさまざまですがゲームを遊べば遊ぶほど手に入っていきます例えばこのような見た目のスーツやエモートも可能ですカスタマイズに使用できるアイテムやモジュールは とても多くの種類を用意していますので、自分好みのエグドスーツを作る楽しさも体験いただけます。本作の発売は2023年となります。発売に向けて鋭意製作中です。楽しみにお待ちください。お次はロックマンエグゼアドバンスドコレクションの最新情報をお届けします。 今でも僕らは繋がっている今なお多くのファンに愛されているロックマンエグゼシリーズそのナンバリング10作品が任天堂スイッチ、プレイステーション4、スチームによみがえるロックマンエグゼアドバンスドコレクション2023年発売アドバンスドコレクションでの追加機能としてソフトな描画に切り替え可能な高画質化フィルターの搭載や ギャラリーモードには合計1000点以上のイラストと188曲のゲーム内 BGM を楽しめるミュージックプレイヤーを収録さらにペット画面を再現したタイトル選択画面では 3D のロックマンがボイス付きでナビゲートを担当。 プレイ状況や操作に応じて様々なリアクションが返ってきますそして本作のディレクターを務めるあの江口名人よりコメントが届いておりますバトルオペレーションセットイン皆さんお久しぶりです名人です TGS の舞台にロックマンエグゼが帰ってきましたロックマンエグゼアドバンスドコレクションエグゼ6から数えて約17年 こうして再び皆さんにエグゼ情報を発信できることをとても嬉しく思いますさてアドバンスドコレクション発表からしばらく経ちますが SNS や動画サイトでの盛り上がりを見て開発スタッフ一同とてもモチベーションが上がっていますところで皆さんめっっちゃ気になっていることありますよねそう通信機能について安心してください今でも僕らはつながっている 各シリーズオンラインでの通信対戦やチップトレードなどの通信機能を現在制作中です今作でも皆さんをつなげていきますよ本当はきれいに修繕してもらった白衣の話なんかもしたいのですが今回お伝えできるのはここまでその他詳細は今後発表される続報をお待ちくださいそれでは名人でした江口名人ありがとうございました本作では 初代ロックマンエグゼからロックマンエグゼ6までのバージョン違いを含めた10作品を収録したお得なアドバンストコレクションに加えて収録コンテンツを2つに分けたボリューム1とボリューム2もそれぞれ配信予定です商品の詳細や今後の続報については公式サイトやロックマンシリーズ公式ツイッターよりご確認くださいそれでは 本日ご紹介する最後のタイトル、ストリートファイター6の最新情報をお届けします。皆さんこんにちは。ストリートファイター6ディレクターの中山です。6月に発表させていただいたストリートファイター6ですが、多くの反響をいただきありがとうございます。本日は最新情報をお届けいたします。まずは映像をご覧ください。どうぞ。ピギーセーズ Keep coming, keep coming, keep coming. No! Hey, stop! Watch out! Boom! Safety first, bud.、Hmm? You, my new recruit? Yeah. Gotta say, you're photogenic. Again, you can call me Luke, or just coach. Don't go u Shall e It'll we begin? <laughs> Showtime! Step into the rain! Don't expect me to be a pushover. <laughs> You're a bad o A new challenger!、Ah! いかかででしたでしたょうか「ストリートファイター6」ではワールドツアーファイティンググラウンドバトルハブ3つのメインモードを用意していますまずは「ファイティンググラウンド」の情報をお届けしますストリートファイター6に参戦する新たな4人のキャラクターをご覧いただきましたどううしたもういのかまずはヨーガの達人ダルシムです 本作でも長いリーチと炎の技を操りトリッキーに攻めるキャラクターです胸元のアクセサリーや衣装などが新しいデザインになっていま す, 気合十分で壊す次に熱血力士ヘドモンドホンです豪快な力技と突進力を武器に戦います メトロシティに相撲とちゃんこ鍋を楽しめる店相撲茶屋エドモンをオープンさせたようです続いて心優しい大自然の戦士ブランカも登場しますアマゾンでツアーガイドをしている彼も新たな衣装が用意されました空中から襲いかかるエリアルローディングが追加され ブランカちゃん人形を使った技も用意されています最後に龍のライバルケンが登場です見た目に大きな変化があるケンですがどういったストーリーがあるのでしょうかほらよっ アリエーション豊かな陣雷脚や飛び上がって鋭い蹴りを放つ流備脚等新たな必殺技も習得し戦いの幅が広がっています「ストリートファイター6」では新しいキャラクターやシリーズおなじみのキャラクターにもたくさんの新しい遊びの要素を盛り込んでいます是非ご期待ください 続いて映像の中でちょっと気になるバトルの場面があったかと思いますこれはエクストリームバトルという新たな対戦コンテンツです勝敗を決めるルールと対戦中に登場するギミックを組み合わせて戦うことができます先に相手を5回ダウンさせるルールに攻撃を当てるとバウンドする爆弾のギミックを選択して戦うなどですねユニークなルールでの対戦となりますのでいつもとは違った体験ができるかと思います この他にもファイティンググラウンドにはさまざまなモードを用意してありますお楽しみに次は自動実況機能に関する新情報です今回日本語実況にこの方たちに参戦いただきました映像をご覧ください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 地獄の一戦勝利しました。またとない素晴らしい一戦でした。<笑>人間界の決闘というものを見せてもらおう。<笑>全身全霊に戦うがよい。今のは見えていたんだろうね。もっと我が輩を満足させてみろ。<笑>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 実況者に e スポーツキャスターとして知られる平岩康介さんに参戦いただきました分かりやすく丁寧な実況で試合が盛り上がること間違いなしですそして解説者にデーモン閣下に参戦いただきました300年以上大相撲を観戦されてきた大ベテランです閣下もプレイヤーの皆さんの試合を盛り上げてくれます「ストリートファイター6」ではバラエティ豊かな方たちに参戦していただけるよう 心がけて制作しているので今後の発表も楽しみにお待ちください続いてはワールドツアーになりますプレイヤーの分身となる主人公は様々な師匠に出会いストリートファイトを通じて強くなっていきますどんな師匠から何を学ぶのかこの世界で自分のストーリーを楽しむことができます 自分の分身となるキャラクターはさまざまなカプコンタイトルの開発経験で培った技術を盛り込んだエディット機能を使用しして作成します。ここで少し実際のキャラクターメイキングを見てみましょう。 身長や体型だけでなく筋肉量やシワ、細かなところまでこだわりキャラクターメイキングをすることができます作り出したキャラクターはショップで衣装やアクセサリーを購入し装備することでよりプレイヤーの個性を発揮できます見た目はもちろん装備をすることでキャラクターの性能に変化がありますこの街で始めるならストリートからだ ルークも言っている通りワールドツアーではこの世界の住人とファイトすることが可能ですさまざまなロケーションで即座にバトルが可能となり戦いを見ようとギャラリーも集まってきます1対1や1対多数などバラエティに富んだバトルもあります主人公は師匠に入門することができ師匠のバトルスタイルを学ぶことで技やマスターアクションを習得することができます もちろんファイトでも使用できますが街を移動する時探索する時にもその技は頼りになることでしょういかがでしょうか世界を旅するストーリーに加え新たなアイテムの入手やカスタマイズなどワールドツアーはストリートファイターの世界に入り込んでストリートファイターの世界を体感できる全く新しいものとなります続いてはバトルハブをご紹介します ワールドツアーで作成したアバターを使い全世界のファイターたちとつながりながらさまざまな遊びとコミュニケーションを楽しめる場になります対戦筐体に座ることですぐに気軽にバトルハブマッチを楽しむことができますまるでゲームセンターに来たかのような体験がありますショップではさまざまなアイテムを用意しています アバタターをカスタマイズししして楽しみましょうゲームセンターのゲーム筐体では懐かしのタイトルも遊ぶことができますどんなタイトルが遊べるのか楽しみにお待ちください、はい、DJ ブースで会場を盛り上げたりフォトスポットで写真を撮ったりすることも可能ですたくさんの遊びの要素を盛り込んでいます バトルハブという空間は皆さんが毎日訪れたくなるような場所として開発を進めております楽しみにしていてください最後にこちらの映像をご覧ください「 Come Take a sip of this potion. It float like a butterfly. I'm floating like the ocean. Battle cries of music to my ears. I'm the composer. Y'all can never hurt me. Got you wilting like the roses. お待たせいたしました「ストリートファイター6」のクローズドベータテストの実施が決定しましたこちらの期間内にご参加いただけます本日紹介したバトルハブを体験することができます参加人数に限りがございますのでぜひスケジュールやお申し込みの詳細を「ストリートファイター6」の公式サイトでご確認ください皆さんいかがでしたでしょうか 今後も公式サイトやツイッターでストリートファイター6の最新情報を公開予定ですさらに日本時間明日9月16日金曜日24時より特別番組ストリートファイター6スペシャルプログラムを放送いたしますここでは語りきれなかったより詳しい情報をお伝えしますのでお見逃しなく引き続きストリートファイター6をよろしくお願いいたします 最新情報いかがでしたでしょうかここからはカプコンの各種情報をお届けするコーナーですまずは e スポーツの情報ですこちらの映像をご覧ください 続いては人気タイトルがお求めやすい価格になったセールのご紹介です東京ゲームショウ2022の開催を記念して「カプコンの人気タイトルルが期間限定ででセール実施中ですモンスターハンターライズサンブレイク」が初セールとなって登場「モンスターハンターライズ」も合わせてセール中ですのでこの機会をお見逃しなく「バイオハザードヴィレッジ」や「カプコンファイティングコレクション」など プレイイの機会を逃していいたタイトルがないかぜひチェックしてみてください日本時間明日9月16日金曜日24時より特別番組「ストリートファイター6スペシャルプログラム」を放送いたしますここで語りきれなかったより詳しい情報をお伝えしますのでお見逃しなくそして最後に NintendoSwitch クラウドバージョンでの配信が決定した バイオハザードシリーズ4作品の紹介映像をご覧ください。 今後も「カプコン」の最新タイトルの情報にご期待ください最後までご視聴いただきありがとうございました